どっちがいいですかあもうね、新谷<笑>さんお願いします。<笑>もうハゲさんがエントリーしちゃってあるんで、<笑><笑>じゃあ、あっ、宗男く君はど今日キャラどうします X, X サガットじゃ あ, あちなみに1と2どっちが好きですか ?1 と21で茶坊主さんは2にしよう下がっただからねいいでしょこの君方はいい龍 は, 何体龍は山本さ ん, さん山本さんチュンディ。 はい、とは竜は竜は珠珠珍しいな中島さん何なんだろうガイル使いはガ、ね、イルもう1体だけかなバルログが2体いるんでバルログエクスパーがいるから竜はあれ、ね で, ね、ですか 今やっ て, る,、うん、てる。うん。破天荒さん。破天荒さん。おあ、ありがとうございます。数字で一番と二番どっちが好きですか。一番で。ありがとうございます。もうね、同じキャラを取っていって。あのー、同じキャラ二体いましたら、一か二を勝手に決めるスタイルで。あ。 小江戸さんと友田さん、あ友田さん、1番と2番、どっちが好きですか、数字。2番。いいね、これいいな。阿部瓶方式。同じキャラがいたら、1か2を答えてもらうだけ。まあ、バランスはいいですよね。いるキャラは一緒なんだけど。お茶丸さんときなこん、2番。 リビアン・スー太郎が2お茶丸さんが1キャミーは1体あートネピ何で出てんの<笑>あーじゃあ、あれだ白<笑>クさんかトネピに1かに聞いてもらいましょう たくさんいます強制くじ引き良くないですかまあまあでしょうかねちょっと斜めで ロード君今日はキャラはあもうちゃちゃっと何いやいやいやいやほ好きなキャラでちゃちゃっとそれでワー p かピーカかーーー決まっちゃうんですよどれがいいでしょう SK に行くそしたらヌーポガ君と別れることになるのハク君がハク君が2番 ちょっと待ってね。あくさんが二番で、これ一番。佐賀と。えスケ出ちゃおうか。な。で、一番か二番どっちがいい？どっちが強いってわけじゃないんだ。よ<笑>表。表。じゃあ数字。 の100って書いてあるのが表一。はい一 1, 1裏剣さんと。 さあもうそろく決まりますね。あ新屋さんホンダでいいですか。ホンダでいい？ホンダでいいですか？<笑>あ。 ニヤさん1が、OK、1か2どっちか好き1でよかったら丸。222にしましょうニ個ニ個の2でじゃあ僕は1にしてあとはかぶってない人がケンと杉さんはガイル中島さん 中島さんと杉さん、今近くにいらっしゃいました。あ杉さん、どっちがいいですか ?1 と2。1。いい決め方じゃないですか。ねだって、まず均等なんですよ。同じキャラがいたら、1か2に分かれちゃう。で、あとは、志乃さんと長州さんと。 山本さんとあじゃあもう独断塩さん1と2どっちがいいですか1しましょう 長州さん1か2どっちが好きいや長州さんは さんいないかい ?1 決まりかな1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1決まりました1と212ずつになってます2やさんお金もらってないだけで<笑> あそうですねじゃあ今近くにいる方でいいですねもう時間がねないんでちゃちゃっと決めちゃいますよ チャボズさんは2しのさん1 あ, あじゃあちょっとしのさんチャボーズさんと 1P2P のじゃんけんしてもらっていいですかチャボーズさんそこ座ってますじゃんけんで 1P2P ええええ、もうねチーム関係なくじゃんけんチャボーズさんは 1P? ジャッポーズさんがワンピーってことはツーピーノがワンピー。 さあ、これでちょっとラストゲームかなあコメント見れましたねありがとうございます皆さんちょっと押、あのー、してますんで今日人数も多く、あのー、帰り間に合わない方も多分出てきちゃうと思うので これ、ラスト試合でお願いします。の試合も一旦、これでラストでお願いします。どの試合もラストでお願いします。で、読み上げます。今ね、今、私の実況側の、なんだろう、カメラが置いてある配信で、あの、茶坊主さん、サガッと座ってます。そちらがですね、 えー、1P になります、今、1P にいる茶坊主さん側のプレイヤー、読み上げます、言ってくださいね、えっと、ビビアン・スータローさん、ヌルポガー君、エクスパーさん、まあ、茶坊主さんね、山本さん、ハクさん、えー、これはクレジンさん。 カワシム、トモザさん、バイパーさん、中島さん、ニーヤさんです。もう私がじゃない方、今ですね、座ってない方ですね。バイソンがウォアって言ってる方です。読み上げます。瀬尾さん、僕、アベビン、シノホンダさん、ハテンコさん、長州さん、 お丸さん、裏けにさん、中野さん、宗男さん、くんって呼んじゃうけどね、ロードくん、小江戸さん、杉さんでお願いします。わからない人いたら聞きに来てください。もうこれ、試合最後にしてくださいね。これ、なんか、清書しますか 一応ね、これがね、1がついてるのが 2P で、ねええ、うん、そうですね。<笑> <笑><笑>あ、ヌルポ学は裏けにさんと別れたんで。もし当たったら面白いよね。<笑><笑><笑>ね。<笑><笑>あ、これ順番どうします。先方固定とかにします。ね。<笑>どうする。 <笑><笑>じゃあハハハハハハハハハーハーハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハなハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ 先方だけ固定で、あとは被せで、ちゃちゃっとやっちゃう感じで。ハゲさんの提案ですので。一キャラ一 キ, キャラですよね。よねうん、いや長くなると思います。うんね、ね。引っ張れないです 1、まあ、そ の, 銃の下に右左で書いておくか一番上の NVC キャラ固定で、はい、ちょっとまとまって先方だけ決めてもらっていいですか先方決めしてから2番目からはかぶせでお願いします。 ブランカ い, いないですね、珍しいですね。ブランカもいなけれ ば, ければさあ、フェーロンも DJ もいませんね。あ、ザンギがいないって珍しくないですか、まあ、こっち、僕、僕は向こうの 2P、2P? あ、2P の方のチームなんですけどね。 1P 側に集まってる方はもう、超まとまってる感じするんですけど、どうでしょう、決まりますかね、決ままりしともささん、決まりました さあ、もうそろ始まりますんで先方だけ最初決めてください決まったら東エクスパー東西線と同じバーサスと同じ、う ん, いいんうん<笑> あ、夕べがさんが来ましたそう皆さん夕べがだけは殺せ殺せるかっていう話ですよね分かってますよそういうことでしょで ぴピちょっとそっち決まってますか瀬尾さん説法決まってます誰でもいいんですよ先出し誰かしてもらって俺が出たいでもいいんですよはいあとはかぶせなんで先方だけ誰でもいいんでこっちでもあっちでも決めてくださいあにはい新谷さんと、はい、友田さん100円ください、はい 300、うん、円ください。さあもうちょっともう10時回ってしまいまして。 始まっちゃいますね。カシム。あれ、お茶丸さん、今日は。あ、エントリー。あの、ホンダでしてます。うんうんうんうん。ホ ン, ンダですね。まだ。 行きましょうか僕があ僕ていうかマイクやってるあのさちょっとこっち来てもらっていいあのちょっと僕進めて宮さちょっと手伝ってもらっていいですか僕あーンピあ 1P 決まりましたじゃー 2P は決まりました 決まりました<笑>ゆうべがさんどうしようゆうべがさんは大将と戦う<笑><笑>うん。 じゃあゆうべがさんとアーゲさんじゃんけんして勝ったほうが1負けたら2どっちでもいいからね勝ったほうが1オッケーユーベガさ ん, ユ ー, ガさんそうユーベガさんが DJ 使うと UDJ じゃなくてユーベガ DJ になっちゃうからねじゃあ僕が代わりにユーベガさんになるユーベガさんが龍使ってもユーベガ龍 最小枠いきますそうそう勝った方がどっちにしても 1P 負けた方が 2P、ね、最小枠じゃんけんぽい<笑>ゆうべがゲットそうですねさあこれでねもし ね、瀬尾君とゆうべがさん当たるとかも面白いしまあ僕ともしゆうべがさん当たってもあれだしね出ます、はい あとはですね、あ, のー、あんまり波動拳とか向こう行ってないようにお願いしてますよ<笑>でみんな囲んでるところでやりますので で, でこのルール、先方以外はかぶせでいきますんで、そうサクッと決めましょう。 じゃあ行きましょうか。いや、はい、行きますよー。はい、じゃ九月十五日土曜日。一キャラです。今日は一キャラです。はい、じゃあ、ね、先方の方、はい、座ってください。 えっと 1P は山本さん、はい、2P お茶丸くん、はい、やっていきましょうと、はいえーえー、MVC 今<笑>今回東西線よろししくお願いいます<笑>人がちょうどんなち、うん、画面やゃんといや あ、出せないいですよ、えー、でさあこれは、はい、ここ見てると結構難しいですねいや心の目で心の目があれば、はい、さあなんとなくですがうわ5分ぐらいああそう見えこれは難易度高い、はい、お茶丸さんに山本さんですね<笑> そうですねて、まあ。削る。て削るあ、もう被せ。うん、でもう、もう、さあ、もう負けた方はですね、もうすぐ。あのステージ変わる前に、ワンラウンド取る前にですね、決めていただきたいと思います。さあ、ゆうち。<笑>さあ、投げに置いて書く。 さあこっちからちょっと見にくいんですけど今体力的にはそうチュンリー5分ぐらいですかねさあ大井ちが入ってどうすんのここからア部ヴンさん会えるときどうすんのんエントリー阿部ヴンさん大井町の後チュンリーによどうすります結構やることないなっていつも僕思っちゃうんですけどないけどまあ勝てばいいで す,、ね、何しますか気持ちでやる<笑>オイョの後は 百列も割られるし。割られる。割られる。ね、あのー、チュンリの様、転生客も割られるし。おっと、これはヌルポガーさんかな。うん、のですね。ですけんです。アントビになるような中キックで飛ぶとか。あ、あのー、テンション出しても当たんないってことね。えーはい、はいはいはいはい。それができないと、ちょっと様子見つつ。百列の、ちょっと切られないようなタイミングで出すとか。なるほどね。 さあ飛んでしまったよちょっと角度がマイルドになったみたいですねはいさあうまいよ今のって S ンが何か出してたらあそうですねあでもどうなんですか S ンだと下に弱いから潜っちゃえば張り手相打ちになったりするんですかね微妙にするかもしれませんねス、ね、とかの竜剣だともう全然ダメじゃないですかそうですね張り手もうほぼ潰されちゃうじゃないですか 1P は 1P はヌルコバーさんの X 剣 さあヌルポガ君はこの本田には絶対勝たないといけないさあいい飛びが入ってあーあーこれ反省だなまあちょっとねちょっと ね, ちょっとねでもまあこういうこともありますはい一通だからなぜならこれはちょっとこれは誰、まあ、誰出しますかねそうねゃあ罰とかだけつけてますねはしてますねチ、ね、ャボかシャボ か, シャボかさあお茶丸さんは2連勝 対策いいですね。シャボか、ね。まあキャラ完成なんで、エクスパーがくってそうエクスパーがくって。やっぱりこうありなキャラと、あともうガンガン勝っちゃうっていうのもありですよね。まあね。強い人が出てきて。エクスパーが。はい。開幕飛んできましたけどね、やる気満々ですね。はい。 そうなんです20万対0なんです、SK と Honda は。でも、20万年に1回勝てればっていうのを僕、最初に。あなにあれダイヤは念なの<笑><笑> 20万対0はね、まあ割と20万年はね、なんかエクスパやられてる、あ、なんかい い, い, い, で, す、ね、いですね。お茶丸さん、動きよくないですかお茶丸さん、いいっすよ。全日本相撲協会にも入っていただいて。あ, あ, あれ、何あり、ありあり<笑>作戦ありああ、あ, あなんか当たってる、運がいい。 わかんなくなった造成竜、常世翔龍、やると思ったけどね、<笑>ね竜も絶対大勝利出すと思ったけどね、100% 出すでしょ、あんなん、さあ、あのー、見にくいけど、画面、画面越しの皆さん、さでも、まあね、なんか割と、割と入ってるので分かりますよね、割 と, もう割と、ね、もういじんなくても大丈夫感あるよ、はいうん、さあ、いい足払いが入って、大丈夫です、これを見てる人は、ストツーかってる人しかいないので、はい、<笑>大丈夫です。 ライトリフレクションそうですなこれエクスパーでしょエクスパーじゃねこれエクスゲーマーさんでしょ<笑>あっこんばんはこの英語のコメント、ね、いつもありがとうございます、まあ、光は映ってるけど気持ちでいやーさっきのねちょっとあのドントスフィール大昇竜でやられちゃったからねで誰ですかこれはああロードくんいっちゃう ねえこれーー先先生生リーダーだからよろしくお願いし ま, って決まってるんですよ、ね。決まってます多分、うん、今のは冗談だけどさ あ, <笑>あ<れ><笑> 胸尾が見てるぞ胸尾君は今日は X サガットで参戦で す, そうですねまあ胸尾さんはんかこう、はい、姿を見る前はな姿を見るなくなる直前は結構 X サガット使ってた記憶がありますねそうですはい。とか大岡でも使ってましたよううらっ<笑>で僕はねおっと<笑>おっと珍しいキックが出たあれなんですよ胸尾君の、うん、そうちょっとごめんなさいあの、はい リュウ サ, ブラサブキャラの竜も色してますえ色かぶせは僕得意なあそうなんだエクスパート同じ色ですへえ、はい、さあロードさんっていう声が燃えましたけどなかけ、まあ、結構なんかこういうなんかあのわちゃわちゃにしてくんのってさが、はいはい、としてもちょっとめんどくさいですよね<笑>ちゃんとやってくれた方がなんかまあそうこっちもちゃんとやるかみたいになるけどこう<笑> わ, わちゃわち ゃ, し<笑>わちゃわちゃしてるとなんかまじ人間対人間になるんで<笑> あーなんか昇龍出てないけどそうあー あ, ーあー、えー、これはちょっともうなんか反省だか人間対人間にああ ほ, ほらほらほらほらほら根元からじゃない昇龍があったって阿部先生次誰行かせますかハゲさん行きましょうかハゲさん行っちゃいますか、はい、じゃあダルシシムだそうです Yes まあね、そう反対側にはね、<笑>ユーベガさんっていう強い、いや、We can not see かもしれんけど、撮ったのでハゲさんはどのキャラとってもいいっていう、ね、I can see です I can。さあ、これね、あまあ確かに 1P, 1P 側の体力は若干見にくいが、はい、見れる、はい。っていうか、体力見えなくてもわかるでしょ、<笑>雰囲気で。<笑> 皆さんまあ知ってると思うんですけどエくスパーさんもともとダルシムですよねでもダルシム大嫌いってねまあバルログもっと大嫌いって言ってますけどなんか、ね、強すぎるからね嫌だとか言ってね<笑>何を言ってるんだって話ですけど、ね、<笑><笑><笑>まあそう強すぎるように使ってたことがあるかという話になってくるんで<笑>そうあでもイーフェルのよく見てましたよ、うんまあ、<笑>出したいなみたいなまあみたいな、まあ でも出せるだけですごいですむ、まあ、無限んも出すしみたいなそういう話になってくる、はい、さあ、竜巻しか打ってないぞ、この竜巻結構ね結構しょ、結構性格悪い動きするんでね、エクスパーの由って、<笑>そう対応できないだろうみたいなのを悟ったら、もうそれしかしなくなるとか、結構あるんで、あはい、そうさあこ れ, これでしょうかもうね、そうこれ悟りましたよ、<笑>エクスパーが。線を引いたんだ、あいつはっつって。<笑> <笑>スラムダンクですね<笑>、そうですね、線を引いたんだ、あいつはっつって<笑>、竜巻が対応できないってなっつって、ゾーンとかではないですね、スラムダンクはね。<笑>あーっとなんか顔できてる<笑> はい、うーんちょっと負け、まあ、てるのはああこれわあ竜巻しかやってな い, ぐらいしかやってなかったですねーあさあじゃあ罰つけときましょうか罰つけときますかえー、とっとどこ行ったあれペ ン, ペンどこ行ったんですか赤ペン赤ペンどこいった赤 ペ, ンっ 赤, ペン先赤ペン持ってっ て, ってましたねさあ戻ってくる気だったこの男<笑><赤><笑><笑> さあ、<笑><笑>どうしよう僕は決めるの。うん、そう、杉さん、今日は。ガイルでしょ、ね、多分。ガイルだよね、はい。やるしかないよね。やりましょう、やりましょう、ょう杉さん。僕は初めから狙ってましたア。ハゲさんがこの赤ペンつける用のマーカーを、はい。席まで持ってってたので、ね、もうこれは戻ってくる気だったということで。フ<笑>ラグってやつですか。<笑>残してきた。っっつってあえて。 そうさあいいぞ今回は杉さんが一っにいきそうな気がするよおっ竜巻おじさんか ら, 竜巻からうんやりたいやりたいや つ,、ね、いややいやつ味味締めたな真空が来たんで今度は真空だと思います、はい、次出るよはいあーあーまあまあまあ1ドットで十分いきますねさ杉さん 杉さん、いきますね杉さんああ分かんなくなったさあつまきた竜 巻, 竜巻ええはいしゃがないで返したえー、まあでもあれ小竜巻だったらあれ分かんなかったですよあー、うん、使ってねそう中華なんかだったから今使って小竜巻のもねなのあとはんか珍しいヒットあントビはないよでもエクスパーさんもあさあこっからお、ガードしてるこしゃくなやつそうこういうとこはねガードなんです エクスパーペースだな。まあ、これはもう厳しいですね。さあ、今のはね、最後の足払いはセットかなんか。はい、あそこだけ見てたら、超うまい人ですよ。そうですよね、はい。あとね、なんかハジハジぐらいの時は結構おとなしいんですよねーエクスパ分か分か。そうそう、なんか割とちゃんと波動拳打ってきたりしてて。開幕ぐらいになると、急になんか、なんか人 が, 人が変わる。お、もう一丁。お、竜巻おじさん読めてる。 さあ松巻おじさん読めてたら空中投げが一番いいのかな、はい、まあツーピー側もねあークスパーだけにはさあ勝たせちゃいけないおっさあこれがってるああ中足うまいおーおーうわおー。杉ちゃんがやられましたけど我々ど う, しますかどうしましょうこれはいろいろあるけれどおっはい はい、胸ネ先生でいいで出番ですね。胸ネ先生に胸ネ先生が立候補したんで。ね、さあまあ復帰戦と言っても過言ではありませんね。年ぶりなんだよ。人知れずゲーセンに来てたわけではない。本当に久しぶりもも本当に久しぶりです、ね。みんな噂だけはしてて胸気にその噂が胸ネオ下がっときましたね。ラブコールが募ってさあこの下がっとはムネオ X 下がっと来ましたよ。 きっちりしてますからねー。1を気づいた人。はい。うまい。うまい う, うまいこれだな。これですね。あーうまい。はい。あ, あーこしゃくな、さあ。い も, もう削りで終わりでしょおっとスパコンで。J のサイド。おっとさあ、わかんなくなってきた。わかんなくなって。 たー危ないー危なかったやりすぎた王 の, の素振りをしてますね王のそおうの素振りしてましたかはいおさ<笑>あ確かに<笑>ボーナスステージの外人ね<笑>、うん、でもあれ日本人説ありますからねこうされてる の, あ, あ, のあの時のこう反日感情があるから パあれはパクリの、ね、壊されてるね日本車っていうねはいそうだから多分持ってる人も、まあ、当時のーおーおーおおおおおおおおっと惜しいさあいい試合になってますよ胸はどうだまあ向こうが、ねはい、X ゲームープレミア会員じゃん<笑><笑><笑>すげえ<笑>勝手に X ゲーマーということにしているが もうこれは地獄のいやうまいなうまいねうまいや冷静、はい、さあ先ほどここからなんか死にかけたけど胸をどうするほっとくほっとく説ああそれもありですねわーすごいことやってるアパカ最強のアパカ遅らせアパカで出せればねはい、ね、肩でかけるんで、ね、さあえっ、ー、とワンピー側は誰がリーダーなんですか これねえ誰がリーダーなのこれかわしむさん誰と誰で分けたのあ、一応かわしむと瀬尾くんがパパッと目についたんで、ね、じゃあかわしむさんが指名しますかそうっすよね立候補があればそれでもいいけどあ、逆に中島さんがいるとか面白いんじゃないですかそれか龍はねえいや、これやルシムでしょ<笑><あ><笑> ダルシいや、ダルシウでいいじゃんクレディー さ, さんでいいじゃん<笑>、うん、ねそう、お互いね、かみ合うっていうか、うまくいってればいい試合ですよ、間違いないですよ、ね、強キャラですから、ねえか<笑>うん、さあ、えー、中島さんに行けと言いましたね。おー、なんか開幕やる気を見せた。 さあこれ冷静な胸ネが見れればさあ上下上下、はい、打っていってちょっと厳しい中島うまいけどねこれは踏ませてそう打って落とす系の動きはやっぱり胸をくね得意だと思うんですはいあーっと相場と正が 相打ちされて体力がーさぁいシャガーだどうするわかんないさぁ飛んできたら終わりだぞこえー、あーうわー、ガードして何もないよ、スパコンだよ相打ちはい相打ちね、いい試合になったでしょ危なかったねそうお飛んでやる気これはもう、お大台本で潰して潰し、いいですね あ, あ、しっかりこれは読めてるかこれは厳しいですね。今回はうまいはそーっとステージに大パンもやるっていく。おっ逆転先ほどはこっからこの動きはちょっと。処理できな い,、うん、厳しい。厳しい厳しい、うん、厳しい厳しいアパカだったんだけど ね, ね出なかった。もし入ってたら0ドットぐらいまでなってたかもしれない。うん、さあ、なんかいい試合をしている。じゃあ、飛ぶぞ。 おスタブが入りいろいろ振っては い, うわーあいはいはいはいはいはいはい我々どうしますどうしましょうガエルにかぶせられる人いないんですけどお父さん行きましょうかはい堅実なはいねダルシムがいないですねはーいもう さあ、破天荒さんがん、はい。僕のご指名。飛んで。さあ。かかそうですね、さっきの胸をせんで。ようやっとじゃないですけど、本調子を中島さんも。取り戻してきたのか。うまいい動き。いい動き まだかるぞまだ、あまあまあ、体力がちょっとねもう大パンで死んじゃうか知らないはいあああありがとうソニック、ね、でもこれでわかんないですけど、ね、近づきすぎるとねダブルサマーがねあるんでね、はい、ちょっともう行く に,、ね、行, くに行けないう っ, っ, ううっ時間がないあこれは飛んできたこれは飛んできたぞ これはちょっと 2P がまずい感じじゃないですかどうしますかね我々、はい、まあアベビンさんに頑張ってもらいましょう<笑>、はい、飛んで2人らし い, 足上手いよ飛ぶ間に合わな い, い飛ぶドンピシャで飛んでるぞ、ねキャラね、これはっこいね先端が強いやつみたいなもうどうする のらりくらりいくおさあここで吐くかさあ天功さんはスパコーン大事に当てたい当てたい大吉まあ勝てたんでオッケーただ大事にああいうときは使っていただきたいですね、はい、さあこれは中島ガエルが押してるが押し返す飛んでうーサマーを狙ってったっぽいですけどね今 ね, ねなんか さあこれはスタブでドンピシャーからめくって投げるはい画面端ちゃんと投げておお下がる、うん、正解かもしれませんね竜巻は相打ちいい て, いてオッケーです ね, 竜がオッケーですねお飛びがまう青真っシ真ク打たない打っていったさああてこさそこはねでも勉強しましょうね波動剣はいよく勝利しました さあ、これはどうするんですかね、ワンピッチ。篠さん、破天荒さんに真空はもうちょっと大事に使うように<笑>アドバイス<笑>、今後のアドバイスを。さあ、グレデリンさん。グレデンさんのダルシム。ハックさん。さあ。さあ。 あ、う、昇、ん、竜<笑>これは投げてフレイも当たらない、はい、しっかり大工2段まであれは角ですよね大キック浮いて竜巻はガードからしっかりあーぶおーっと避ける高いかおっいいぞいい反応スライディングから竜巻でどっか行っちゃう、はい わ、えー、かんない<笑>当たりに行ってしまった<笑>まあ今も運が良ければドリルが勝つんでねはいあーっと引っかかってしまって下段がどうしっかりでも画面はじきついぞそうですね結構まあここからこういうね壊しにくるんで、はい、どうせそんなことするんだろうみたいな心の余裕は大事これどうですか体力的にはいやもう全然 ダルシムです ね, ね半分とあと1割、はい、半分もねえかあー分かんなくなったそうあのねちょっと遠めのね中ゴスがいいんですよねそう投げ返されないやつねはい投げ返すぐ吸いますからねグレイジーさせられてしまったやりました誰を出すんだ白さんかなあバルログもいるだろバルログもチャ主ズさんもありと思うよバルログおるやろバルログは バルログ、俺やろ、バルログ。シャボーズさんがいいと思いますよ、でもほら、バルログが来ました、バルログさっき来ましたね。はい、だ, だって結構ほら、瀬尾さんとアオビンさんと篠本田さんと、はい、長州さんとか、ほら、結構バルログ行くみたいなキャラが多いじゃないですか、バイソンとかね、はいはいはいはい、ホンダとか、そういうのが多いんで、ベガもね、ちょっと行きづらいバルログ、えー。っていうのはあると、ちょっとここが一番イキイキ、生き生き、生き生きするぞ、さあ。 さあ隠らないそうザンギもいない DJ もいないフェーロンもいない今日はなんかこう配信ができる台がよくわかんないんですけどまあ使えないということでえー、っと急遽ウェブカメラで直撮り、はい、ということになっておりますさあいい竜巻、まあ、知ってる人は少ないかもしれないけど東昆さんが中野ロイヤルでやってた時はこんな感じでやってたいいですね東ねやってましたよね、はい、なんとかはいそうさあ そう、ノートパソコンね今新谷さんがれんこれは昇竜破天荒さんが1ラウンド取っているが、はい、どっか行っちゃう、はい、どっか行っちゃうでも体力リードしてるのでそこやるやりに行く、はいくさあうまく当たってゴロゴロがちょっと<笑><笑>ゴロゴロああゴロゴロ2回目ああいうところで体力 リ, リードしてるからなとか思わないよね 今コメントいただきましたトネピで続けててください今来たけど時間ねそれにいっちゃうさっきはい文字が太いんでうーどっか行っちゃう<笑>来るさあこれは当たるでしょう<笑>来る来ますね積極的に表してきますね、はい、あ, ーあどっか行っちゃう、うん、投げあっといいシエゴスさあって悪くないぞースーパーコンさえ食らわなければー うん投げるあさあトネピーのメインキャラはキャミーですねさあ誰出すんでしょうかシャボハクカワシム、ユーベガトモザ、バイパー、ニーヤニーヤーがいますねつってさあ誰が出るんでしょうか しおさんいい あ, ああ、さんがね。しおさん、また。じゃあ我々は、はい戦わずして一人を失いましたね。はい。はい。シノホンダ、リタイヤ。戦闘、戦闘不能、リタイヤ、って。スービーコンティニューですね。はい、これは。 まあ大きい個人情報あれですけど、はい、一旦池袋に帰ってそこからなんか明日イベント終あるみたいですから ね, ねそうのか 深, 谷深谷ロボットでねそう特急みたいな、はい、ああと投げるい い, い, いいぞ悪くない竜巻打 つ, つよね<笑>あそこ打つんですよね<笑>ここ分かんないえー、っとこのキャノンはねまあいいと思います当たらなかったあそこもキャミー難しいですよね難しいね、えー、もう2択ですよ2択さあこれはバックダンプだった うまい垂直から当たってこれは打っていったはいさあ投げて画面端おうまいぞこれは通るしつこいしつこいフーリガンしつこいですね荒らしていく、はい、さあ垂直垂直あの距離はね起きやすいですねうわ当たんないこれは台足かぶって これ結構ね、ホンダと同じなんですよ。はい。動やってることは。<笑>やはいやってることは。垂直して前ジャンプするって、はい。<笑>そう。ちょっと足が速い、ホンダ。これは抜けられない。はい、で下がって。これ抜られない。これない、うん。分かんない、わかんない、分かんなかんなくなー踏まない。踏まない。出しちゃう。勝利が出ちゃった。はーい前歩いて波動拳打ったのかなさあ打っ、出ちゃいましたね。これ、我々はどうしますか どうしましょうシノ本田さんがいたからシノ本田さんだったシノさんだったね<笑>やっ意外なこのシノさん一号なろうか僕は一号いきますいいですよアビビンガエルが一号でもいいガエルなのあなたガエルと本田<笑>、うん、で二枚るてい あ, あ、そういうこと。それなんか多分向こうからクレームが来ると思うられちゃうから<笑><笑>そうもうじゃあ行っちゃいましょうはい、誰がチョウシュウさんチョウシュウさんだって 長州さん行けってそうキャミーだけどはいいやこれ出したのはね何ですかちょっと展開を早めようと何んなにさっさとやれってことは<笑><笑>負け負けで長州さんとりあえずちょっと負けてこいってやつ<笑>いや長州さんがバリバリ勝つっていうねよ ね, うね長州さんってでも結構こう老快なあーあー今の あ, あーなんかわれわれに協力してくれてますね<笑> はいビューターあマキマきで負<笑>ける時はマきでねそうですね勝ったなと思ったらい一緒でうお波動剣でもね剣ケミって結構長引くんだよねこれはね面白いと思うんですけどあこれいつものね長州ー老人あ長州さんが早いですねーって<笑><笑><笑>あー早いですねー あ, ー あ, ーあ早いこれは早い長州さん<笑> これは展開が早いスッスッっつってねどうするんですか小江戸さんいいんじゃないですか小江戸さんですね、はい、ベガキャミーはまあベガなんではい巻いてますねはーいあこれこのアイコンなんだっけ重心なんだっけ重横機みたいななんかその クマに変身して戦う横スクロールアクションでしょ、これこ の, このアイコン、なんだっけ、忘れちゃった、縦<笑>横、縦 王, 王, 王機でしょ、なんかそんな感じのやつ、さあ投げ、あれ、今はね、反対いって、えー、ね、分かんない分かんない、さ最高から投げる、ああ、りですね、あれね、内回返しにくいっていうか、暴れにくい。ね ちょっとハックさんに投げられすぎましたねいやでもね難しいんですよ、ね、あれ投げ前がねベガなんでねこれ同じことを繰り返してればお互いベガの方がちょっと有利な戦いなんじゃないですかそうそうそう全然いいおーっと行くおげてが大きいですねうまいアントリしっかりしてどっかいおお何それ何それなんかすごい動きさあこれは逃げてもいいよ 受け身しっかり取ってるどっか行っちゃうそうなあ受けちょっと早くて裏ってっ、ね、どっちどっちっつってさあ展開がさあさあスパイラルから逃げてうまくていい最高上流に最高うまかったけど最高 ど, どうするんですかねこれチャボですかそうっすねわかんないですね行きましたねはい 下がっときましたねですねこれ難しいんですよねお互いこれトネピーはキャミーなんですよねキャミーキャミー切って書いといたでしょそうってことは次あたりに出たらチャボーズさんが勝ったままだとまずいでしょうそこは使わない僕は<笑>そこは使わないこれはもうバイソンとかにね切、はいはい、ってもらってねうまいぞ小江戸 えー、さあいいぞでも長州さんのはねちょっと負けすぎたかな<笑>空気を読んでくれたのもさあはいちょっとピントがぼやけた気がする気のせいかさあ踏んでベガはねいろいろ攻めどころはサガットに対してあると思うんですけどうまい上タイガーから投げかいおっガードしっかりしてるちょっと安いピオルできなーい お、ピントが あ, ったありがとうブラウン管でザワザワしてるからピントが合いにくいな あ, あ、これは遅らせなんかしないさあここは大丈夫かあーっとでも投げるあそこはねベガーのあと置き攻めは上取るの結構いいですよね、うん、ジャンプからのさあ大キックいて投げからの投げてまあ、チャボズさんよく通りましたね投げられて、はい あいていてこれがねですねこれがねミドルが強いねでガの植えたいが丁寧に植えたいが丁寧に混ぜてねはい近寄らせな い, いあ近寄らせないこれはシャボがうまいはい今のネコパン一発いいですねあーどうするかゲージもないさ厳しくなってきたけどうわーどっちかわかんないとりあえず使うあにあここはに こ, でしここはどうしよう小江戸さんがやられてバイソンいっちゃいますかもう<笑>じゃあバイソンで<笑><笑>さあバイソン出たら相手はどうするんですかね新谷さんじゃないですか眠そうですけどそうですね新谷先生 さあっと上タイガーの上タイガーの下をくぐってオーバーしてきたそんなゲームかあるんだすごいゲームあとまあ相性これはもうあーっとー安くすんだ安く安いのか全然安くない<笑>全然安くなかったですねでもねもしチャボーズさん1枚なくしたとしますはいあ負けたとします バイパイーさんっていうてもありですね、本当に本当に辛いかもしれないけど、<笑>そうついでしょ見せどころっていうやつですよ、さあ、上タイガーためて、もう打てないぞ、さあ、バックジャンプ交える、バックジャンプ追っかけづらいんですよね、今日はね、うん、さあ、ジャンピングサバット、これ、うまいとでも捉えますからね、はい、同じことやってんじゃねえぞ、ジャンピングタイガー。 打って、で も, もう一回たまるんじゃないかこれ、はい、アパかこれはもうウィンコンディション刺さって上から行くはいはいチャーボが取っていくさあどうするんでしょうね開幕が難しいブランドうー下段刺さってためるあいてあいてーアパか打ってった やる気一進一退の攻防ですねまあゲージがもうたまりそうなのかねーーああたまってしまったさーっと、まあ下坊主側としてははかせたいはかせたら死んじゃいますけどねはかせ当て当たりたくはないそうですねうああ痛いて<笑>ったいった投げた投げましたねどうします、えー、我々裏にさんがが敗北しましまたが あとは我々三人しかいませんよ。中野阿部彬って<笑>マジで。<笑>じゃあじゃ言ってください。<笑>ね。と、は、ね、い、ビア喋っててください。阿部彬さんがホンダで行くそうです。個人的にはホンダ下がっとはやはりホンダ若干不利、六六四とか五点五とかまあそのあたりだと思いますが、やはりサガット有利なのではというね気持ちはありますが。 あーそこのね、ジャンプがね、とにかくね、落ちない。あー、ジャンプが落ちてる。<笑>なんで、俺の知ってるやつじゃないぞ。飛んで、歩ゆち、痛い、痛い、体力が減ってる。こうなると、下がっとちょっとどうすんの頭突き、飛んでく。さあ、体力リードしてるうちに、アビビンがいろいろばらまいていく。痛い、行った。アパか当たんないやつ。なんか頭突き、張り手がどっか当たる。 ザーベビン逆にこれ実はホンダにかぶせるキャラがもういないという<笑>実はいないもう川島さんしか明確な有利キャラがいない悲しい事態です意外とホンダを止められない川島チーム あ,、ね、あとはズッツキからあさあこれはズッツキが当たる 鈴きが相打ちなんか当てていく<笑>うまい<笑>ああ出しちゃって削り確定さあチャー坊ズがしっかり取っていった2回転目100 あ, あの2位からアパカのところは大100で抜け入れると中で相打ちになるなるほどね新谷さんのお勉強あアパカを横から殴るこれは確定取って さあいい台足から阿部ヴちょっとどうするどう攻めるで嫌いはいいないです今日ねさあさあこれは泣けてるぞああパカさすがにもうやらせないかどうすんのこれこれ瀬尾さんああこれはこれはもう瀬尾さんと僕しか残ってないのであの常識的に考えて瀬尾さんに言ってもらいましょう<笑>はい やられちゃいましたねいや見せ場をここで作った感じなんで、はい、頑張ってもらいましょう、はい、瀬尾さんにね<笑>さあ着せずしてキャミーなんかが残ってしまった使いどころがないキャラ<笑>さあでも連携してもいいですよ好きなキャラを<笑><笑> お、抜けてーおーこれはうちジャック・タイガーだったからお大キックで体育うまいですねー立ちないけあいうまい2ヒットできすぎじゃねえか瀬尾君さあたまったたまって無理をしに行くのかこの男あなんかやりに行ってますねーうまーい大パンうわ完璧な前になった さ, あさよならか 戦列維持しながら上も意識してるっていうのがね、えー、ちょっとね参っちゃいますよね何にもなくなっちゃう ね, ねあれだとさあこれは気候圏ダメージソースが な, く な, るないねホンにガードあでも僕1対2対4で勝 っ, っ, った方が良かったのかもしれない、ね、4ヒットちょっと安い<笑>おあ大キックからチュンリーサマー もう秋になったぞトネーバルログの浅さは好き、まあ、浅いキャラですからねあのキャラさあおお、はいあ抜けていや動き良すぎるわ瀬尾君のでもね体力リードしてるのはチャボさんですようわ当たんないどうすんのどっからでも射出うおいくおこれはちょっと分かんなくなってきた鮮烈<笑>で死ぬけど 死ななかったシャボが粘るいい ね, いいねこれは大変なことになってます ね, いいね僕は負けてよかったえ？あ<笑><笑>大キックが折り、はい、際に育って<笑>さあ下がるおーっと当たってしまうちょっと押されてるどうすんの空げーすげー食らってるけど見つやった方がいいんじゃないの さあうまいサガットこれはうまい打ち方大キックどうする瀬尾こっからさあ見てるガードが間に合ってる前列が安い投げかガードからく ぐ, ぐってまだ投げない投げるピンだよこれは瀬尾さんの頑張りすげな あそこまで投げなかっったもんね、えー、ずっとねさんねねずとさいい球だあれでも、あれじゃないですかス<笑>チューンがよく使うようなタイガーに対して遠めだったら垂直で踏みつけのやつでエス、まあね、チューンリーだと後ろ要素入っててもいいんですけど X だと真下にしかだめなので球が、ね、出せないんですよね、えー、あれやっちゃうと。っていうのがあるんで多分 うまい投げて あ, あいいかっってしまたちょっと多めだと思うよ あ, あかん大丈夫大丈夫じゃない暗いであくて。まあ、今のううととま読み合いになっちゃうんでね、うん、本当にはまんない焼き鳥さんが言ってましたあのはめるのが一番むずいってあのあ竜の次にむずいって言ってました、えー<笑>はい、竜が一番むずくて駿梨がその次にむずいって言ってましたね うまい、まあ、チュンリーもね逃げるのも難しいと思いますた。ね、こうなるとそうフォーク有利側の間合いっていうかう、ね、体力的な危ないセーフ。バイパーさんは基本、ね、あー上飛びからだからああさあ今のが引っかかってしまうと助けてー助けてーあートネピーの出番かああ大丈夫か大丈夫じゃないー死んだ 大丈夫<笑>あトネピー行ってらっしゃいね<笑>あのああのさあ大将がトネピー最高のおもてなしができました<笑><笑>まあここで終わればね最高ってなるけどまだワンピーチームは<笑> 友沙さんに川島に<笑>ねえにぎやさんにベガさんがいるっていう今のところどっちなのか5分ぐらいになってきたさあ細かくトネピーもこうガン攻めじゃなくてちょこっと当てて逃げる的な 頭がいい戦略戦略家、まあ、バイパーさんもそんな感じですよねねっうとさあ引っかかって面白い さあこれ今のしゃがみでするは正解ですねさあ角はないけどさあ出してしまったけど投げが早いさあよく出したまたも体力は、まあ、ちょっとトネピーでしょうね今回は。 さああとはあおっとおおさあ見せましたまあここでお疲れ様でしたワンピーチームおめでとうございますただしここから歴史。 ビ, ビッション行います残りの駒がトモザさんかわしむにいやゆうべがとさあ誰だ誰だあバイパーさん締めでいいですよバイパールールで残りかわしむトモザゆうべがにいやかわしむかな ゆうがさん<笑><笑><笑>そうですね、ここから残ったメンバーは。 勝った人が残りのメンバーを指名していくそんな方針でいきますさあ体力がおーっとこかしてこうバイパー戦略がうまく機能するただゼロドットでも気が抜けないのがゆうべが さあここはコンドルダイブさあ立ち台けじゃなくてダブルニ位できたぞさあ裏回りから投げ相打ちオッケーお怖いぞプレッシャーはあるさあちゃんと溜めて おー最高から。さあ、立ち中かカニが強いぞ。さあ、スパコンで、まあ、逃げるか当てるか、あそこは出しますね。ユーベガさん、取り返す。そうですね。勝った人が、ここからは、指名ができると。まあ、もしユーベガさんが勝ったら、 友田さん同キャラもあるってことですよ<笑><笑><笑>さあここはガードして最高立ち台けかなゆうべが3さあご指名式ですよ新谷さんとかわしむ 今そちら回った友澤さんねに新やさあ新や先生うう、ね、まず先にね川島が行くと思ってたんですけどね<笑>さあ座った 1P 本田は新や我が相撲協会の 柱ですからねただねこのカードねこう見てる方はどれぐらいなんて言うんでしょう理解してるかわかりませんけどこのゆうべ側別キャラなんですよ本当五分5分ぐらいになっちゃいますからねそうっす やる気があるときは世界最強のニーアホンダもうその通りでございますおーっと回ってしまったさあこれで最高かなこ れ, これ納得しないですね雄比ガさんこれ納得しない価値かなですダダメですカワシムだねでカワシムがもし勝ったら友澤 さ, さんとやるって言ったら バランス的にはいいそうですねおなんか当たりましたね僕のそこだけはここコメント欄がはいいいですねあ、はい、ートキックああ助けてーここからは大丈夫うまいゆうべがさんのねヘッドプレスがねちょっと異次元ですね、えー うますぎますよね使い方がしいですよさあここ危ない読みが入ってるぞ投げる死んでしまう、はい、アンテナちょい削りからの知らない結構知らない今のはあれですね根性臭い、ね、あった ね, あったねダルシウム減りやすいので ね, ねうん投げられて、はい、受け身がないぞこれは暴れていた下段さよなら さあいこれはもう東山 さ, さんだけですかはい<笑>さあ同キャラはねつまんないっていうね、はい、話なんですけどやらざるを得ないまあね残疑残疑とか同義戦とかはね面白いと思うんですけどさあまあ本ホ本 ダ, ダとか ババルバルととかよよりはいいと思いい思ますよい や, いや多分ねこれ結構相当つまんないブルーですけどもデガ同キャラはかなりつまんないブルーだと思います、うん、でも解説はできますよそうです ね, こ れ, ねこれは平ハメですからねい わ, ゆるいわゆる平ハメ<笑>、はい、平さんが開発してしまった同キャラを終わらせるムーブ、はい何だまあ、コパンで無理やり相打ちになったりする時もあるらしいけど<笑> 完璧にやると大体はまるというでもその前にあれですもんねーゲージたまってないところでさっき見たよ前のラウンドちょっと距離が変わった<笑>抜けてそうそうそうこれなんですこれがねたまれば投げるお減らなかったこれは<笑><笑>どうするまずはでもこれは1ラウンド上げてもいいんじゃないのそうはいかない<笑>ああーこれ始まった始まった 終わります。やばいやばいやばい。やば い, や, ば い, や, ばいやつだ。最高マジック。よう<笑>が最高マジック。そうですね。最高マジク一ドットれば十分だ。最高マジック。勝ったのはゆうべがさんでした。遊べがさんが締めました。面白い対戦カードでしたね。ということで、<笑>じゃあ今日はなんか。こ<笑>こはノーコメントです、ね、こんな感じの画面でしたけど。はい、えー、えー、まああの僕が、はい、目指してた十一時に終わるっていうのは。 ぴったりてっぺんちゃんと、ね、ぴ, ぴったりでお尻ぴったりですね<笑>さすがでございますいということではい、はい、ありがとうございましたありがとうございましたそうす、ね、じゃあマジなんかこう多分これでのこのままこの画面を流すのかとりあえず終わりにするのかはちょっと<笑>、えー、譲ります<笑>どうもありがとうございましたちょっとぐだってしまいましたけど。 直撮りで、えー、申し訳ございませんでしたが、まあ、たまにはね、こういうの も,、はいままあ、でも人数多いのはすごい喜ばしいことです ね, ですね今日はちょっと多かったですね、はいはい、ちょっと筐体少なくてね申し訳なかったんですけどあじゃあか勝ちチーム、ワンピーチーム、ね、ちょっと写真。はい まああの写りたい方だけでいいんで、ね、ちょっと写真撮らしてくださ い, ーい。あ、B さんのトークコーナーはあるんですか、ね、<笑>さあ僕がお話しできることは何でしょうとりあえずね今日あのー、x サ a ットで参加していただきました。ね 胸君、もう皆さんこう顔を見てうわーっていう喜びの声が上がりましてでま皆さんこうまあ、配信も見てらっしゃる方はねまだやってたりやってない方もんですけどいきなりこうやっぱりなんかゲーセンからいなくなっちゃったなみたいな方は。そう やってる側としては寂しいのでいつか戻ってきてほしいなっていうほんとみんなね話してたんですよもうこういうのはね嬉しいですね年、ね、1回でもでも実際34年胸奥はヘとかでも姿見せなかったと思うんですよね、まあ、また皆さんもこう芸勢あるうちに 行けるうちに あ, あのー、いらしていただいてバリバリ態勢しましょう。よろしくお願いします。あとね僕はそうこの前誕生日を迎えたんですけど、何歳になってもね僕は女の人ではないのでこう年取ってしまったなみたいな。 嫌だなあみたいなのも、まあ、何も考えてないんでないんですけどおめでとう的なあれは嬉しいですねあそうね今ですねそうまあここで何て言うんでしょうビーズのコメントが来たんですけどハスラーのツイッターアカウントにそう私そのあべヴンがちょろちょろ登場するんです。 柱その仕事の関係とあのー、携帯まあ、家、パソコンなんですけど携帯がパカパカでほぼこう書き込めないんですよ、ツイッターに。で、まあ書き込んでも忙しかったりしたら1日2日後に書き込みみたいな感じなんでで一応、なんかハスラのビリヤードビーズ動画に僕の声とかも入ってるので。そう そうですね。あのー、僕がちょっとできるときはそのリツイートとか軽くリプしてよみたいなので、まあ、依頼されたと言いますか。はい。お今写真を撮ってますよ。で僕がたまにツイッタートあであります。でそのビーズねサブキャラでも他のキャラでも欲しい人はあの。 柱、DM してくれればそれでですね、さっき、あのホンダホンダの話したんですけど、そうまあ新谷さんも込みで、ホンダは結構、結束が硬いんです。そうみんなね 親方衆はあの喧嘩しないで頑張りましょうみたいなそんな立ち位置なんでまた何かあったらこうホンダで琥珀戦は多分しないと思うんですけどあの集合写真とか撮ると思うんでその時は見てあげてくださいで今あの配信映ってるのは手前側のチュンリーセオくんですね 向こう側は多分キャミなんでトネピーだと思いますそうですね生誕祭僕そうドルオタなんでまあ地下の方がメインなんですけど生誕祭って言葉よく聞きますし使いますね僕はもう何にもないんでいらないですけど皆さんもこうお誕生日身近な方家族ね 恋人とか、まあ、ご, ご自身のもそうですけど、あのー、甘いケーキ食べてください美味しいですでも糖尿病には気をつけてください風邪ひきやすい時期なんであと、ね、北海道もこう地震とか今そうですね3次災害とかで大変なので何か そう協力できることまあねこっちでもあったら嬉しいなと思うんですけどまあ皆さんこう本当健康心も体も元気でいてくださいじゃあ私何かありましたらお答えしますけどそろそろなんか体制1回ぐらいやりたいなと思うので。 ここら辺で締めさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。またコメント見たらあのあれです。あ p。み B… さん明日深谷区そうですね。先ほどあのー、私のチーム 2p のあの篠の本田さんあのー？もう電車のお時間であの帰宅されたんですけど、明日ほんあのー？ ホンダじゃないですね<笑>あの深谷ロボット対戦会ありますのであと、その対戦会がなんかあれですね安室ちゃんあのお疲れ様でしたと言ってました、篠さんそれに便乗じゃないですけど深谷対戦会やりますターボ大会ですとおっしゃってました。 県とかだとしゃがみアッパーとか面白いですね、まあ。ホンダはちょっと変な百感が出たりしますけど僕は使えません。<笑>うん、美味しそう。で、僕は深谷行けるかは分かりませんけど楽しそうです。明日深谷ロボットターボの対戦会なんです。ターボ面白いですよね。 ターボガイルとかサガットが弱くなってたガイルはね変わらない感じそうですねトネピーちょっと喋って今そのターボを明日あのロボットで対戦会でターボの対戦会ビンビンは行くの？ピンはあ ありがとうございます僕ね、安室ちゃんの当時、うん、東京ドームとか行きましたよ。当時、90何年ってことそうそ う, そうそうそう、えー、すごい。最初はね、安室奈美恵ウィズスーパーモンキーズってあの沖縄のね。沖縄のアクターズスクール。ねはいはいはいはい、アクターズ、広島とかだとパフュームでア、えーえー、で、安室ウィズスーパーモンキーズっていうのは、今でいうマックスなんですね。はい、はいい そう、仲悪くなったのか、安室だけなんでやみたいな、多分、いろんなことはあったのかどうかはわかりませんけど。まあ、そこから安室ちゃんもずっとピンで、小室ファミリーでやってきましたね。確かに、ね。本当にお疲れ様で、はい。あの、歴史を。はい。皆さん、ちょっと喋ってくださいね。ねがぶしゃばの話題。はい。で。そう、そう、あ、そう、明日ターボなんですよね。 そうターボの話をターボも何、ねねえー、かできる、ねはい、ターボの話僕知らないですけどねターボ…ちょっとニアさんあそこだけ覚えてほしいですターボ93年だから3歳ぐらいでしょ俺僕ターボをちょっとやったけどあやったんです、ね、そこでさよならになっちゃったんです、えーえー 僕, まあ、僕の戦歴っていうかそのストーツー歴は あの立ってやるバンバンって殴るワンねそれねワンってワ ン, でやっワンでしょあのもう稼働伎2回ぐらいで死んじゃうや つ, やつ、ねね、そうです ね, ね、はい、川崎のねウェアハウスでありました<笑>そうなんだでもよく出ないんだ、えー、あれが波動も視 ね,、まあ、ねあのね入力が厳しいんですよねは い, はいお中野のターボみたいやったことないですけどね 逆に面白いと思う、えー、スーファミのターボならやったことあるえーはい、どう違うんだろういや結構違う違う技がねなんかなくなってたりするんですよあの容量が少ないからスーファミのそうカットされてるそうそうそうはいあそうそれで僕はバンバン殴るやつから、はい、当時の真空投げの一つ初代、はい、やってでターボをやっあダッシュをやって そこからターボをちょろっとやってさよならしたんですなるほどたらその時にあの皆さんがここでいる荷屋さんもあの足運ばれてたんでしょうかねその明大前のなんとか並木ですか並木並木行ってたんですか僕その超近くに住んでたんですけど並木行ったんですかでも行かなかった行かなかった違う下船でなんか あの旬とかあるあのバーチャーファイターみたいなの一人で遊んでたな で, でもその時はあれなんですよ、あのー、渋谷の今でいうセンター街入り口、はい、スターバックスあるとこゲーセンだったんですであれやってたんです EXEX EX プラスポリゴンっていうんですか、はいはいはいはい、あれ好きだったんです。でも、X、とか スーパーとかハイパーとか知らなかったん知らない知らないまである知 ら, 知らなかったんですそうあ渋谷会館は地下にレインボーがあって3回目まあ中2回3回とかなんか中途半端な会なんであれなんですけど行ったことないけど上の方にあのハイパーがありましたじゃあでこれは何のこれ何これ何の話なのこれは 何の話なん何の話なんこれ。全然分かんないけど。で、ターボは。あ、あターボの話 い, いなのターボこれはターボは。ターボーボ残機もやばい。うんまあ。 分かんないけどくるくるくるくる 当, 当時はどうだったのか知らんけど多分当時は剣使う人が一番多かったと思うけど剣はね楽しかっったたと思う小足入ったら終わりみたいな、うん、あとないか動きがなんか変だから多分、はい、剣で空中竜巻したいだけの人が多分8割ぐらいだったんじゃないですかあのゲームあの大勝利のすごいけどそういうことをやりたいだけの人が 多, 分多かったと思いますけど、はい、でもあのハイパーのあの攻、ー、撃予選の時は、はい、松浦さんとかもターボ剣使ってたりえそうなんですか そう結構ネタを披露してくれましたああかだから明日もし、ね、当時、まあ、今から研究されてもいいんですけどあのターボ剣使いたい方は、はい、面白い動き見せてほしいですね隣り、まあ、あ, あってやるやつの台か な, なんか前なんか、はい、行った時になんか初代か ダッシュカーが置いてあったときは隣り合ってやる台だったんですけどはいはいいまあそんな感じになりそうですねああそ、はい、うなんですねおっとこれは、はい、さあはいはいウーターボはね、はい、まあ対策で出たやつだからあそうなんですねそうさあえこれ何こ れ, これ何こ れ, これは結構何何時までやるのこれ全然わかんないけど そうということで、ということで。はい。ですね、そろそろ。ホンダも、ホンダは弱いんじゃない。ホンダは。あ、なるほどね。はい、はいはい。あの、今の S ホンダの前、前に動いて、後ろに下がれる張り手が。多分。まあ、確かに、ね。ですよね。でも、まあ、あのキャンセル何もかかんないから、超つまんないんですけどね、あのキャラね。 マジで<笑>工夫のしがいが一切ないっていうね。はいあそうですねはいということで<笑>えっとなんか、ね、やトネッピーとか、まあ、隣に朝いるんですけどあの奥が深い話は何もできないんで<笑>そうビントークはだめだめなんですけど。 お付き合いくださってありがとうございます<笑>そう。さあ、あこれね、瀬尾君がちょっと無双してるんじゃないのかな、えー、え、で、明日行くの明日僕、いや、僕ね、ちょっとね、 用事があそう誕生日って言ったんですけど誰が免許の僕先日ありがとうございます12日だったんです、はい、で免許の更新が今年だったんですで、うんうん、一応あの運転免許三3か月前とかにねそうあのーやるやつね、誕生日からプラス1か月あ1か月だっけなんか忘れちゃったけど な, なんか 前,、えー、前後ね前後なんかあるやつね、はい、そうなんです、はい、で明日。 行く予定なななののででそそううねんですよ休みじゃないといけないもんねそうだから深谷行っちゃうと間に合わないっていう僕一応東京都民なのであそうなんですかへえー、あとはねだからまあ ゴ, ゴールドになりますよゴールドなね僕が行くかどうかは新谷さん次第なんでょニょさんとコンビで行くっていうのは新谷<笑>さんがなんか出かけるならついていこうかな 今のこの中野行くなら行くって あ, あの、どなたなのかなさあえさあえー、いさあ今日でもいい活躍でしたよいいね今日もうあし明日明日は何かわいい子来ないのかわいい子うんああ僕火曜日に かわいい子ゲーセン UFO キャッチャー取りに行く何の話をしてんのか全然わかんないけど<笑> 何, 何誰の話えっあなたの話ねああの深谷の話を今してて深 谷, はね深谷にかわいい子は下来るんですかっていうなんか前回来てたじゃないですかねえメーハムちゃんわかんないけどまあ来てたそう、うん、長野の方ってあそうなのそんなとこから来たのそう<笑>大変ですねなんか調べたら 長野から一番近い一つが深谷だったらしいんです、ね。ああまあねあのあ NASA とかなくなっちゃったしね長野からね。うん。さあコスプレが来てるからなんか先月行った人は結構多そうですよね。あ奥中とかね目当てでね。そ う, そう結構ガチで。まあ、本当あれですねそういう深カチウとかなんて言ったらいいんでしょうね。 ゲームじゃないところでもそうやってレイヤーさん込みで盛り上がるっていいことですよね。そうですね、えー、いろいろやり方があるんだなって気づかされましたね。はい、はい、じゃあ明日免許更新頑張っていただいて深谷行かれる方はハイパーじゃなく ターボですよターボがあるらしいので、ね、はい楽しんでください。トネピーももし行かれるようでしたら、あそうですそなんか、そう、意地悪な意地悪なことをしましたね。はい、さあ、戻しましたね。倒れましたね。もう何が何だかって感じですけどね。もう、もう訳が分からんですね。はい、さ あ, あ、今、ユうベガさんが直してくる。ユーベガさん、優しいですね、えー。ゲームでは怖いですね。<笑>ゲーム内 お、オッケー、オッケー、オッケーです、オッケーです。湯口さんオッケーです、はい。そう、レイヤーさん、いいっすね。トネピアレイヤーさんとか好きですか？いやあんまり別に、ね、好きでも嫌いでもない、ね。<笑><笑>まあまあみたいな頑張ってる人もおるなあという気持ち。えー、あまあ僕もわからない世界で、ね。え、そうなの？そう本当にそう。アイドルとは地下アイドルとは違う？ちょっと違うと思。あ、違うんですか？ そうそういうイベントだけにみんなカメラ持って行ったりしますよね、えー、僕カメラとかいや大丈夫ですよもう、大丈夫大丈夫意外なサービスでそうなんですかそうなんですあれはでもチェキは取るでしょチェキはチェキいっぱい取りますチェキは取るもんねチェキがあるからいいもんねはい、おお坊さん対ゆうべがさみじゃあ次ね、今カワシムが入ってると思うんですけどカワシムさんですかこれねもし勝ったら 今ね画面をユーベワさんがユーベワさんがねがんいいいんあそれそれぐらいそれぐらいそれぐら い, それぐらいでいいで す, ですはいありがとうございます最高ですよはいオッケーですはいさあ、投げたーねさあへー中野さんはコスプレとかしないですねあー。 僕、ちょっとそういう明るいことは絶対しない人間なんで<笑>陰キャなんでね。はい。僕は何キャですかはい何キャですか分かんないです。分かんない。不思議とかって言われる系の人じゃないんですかん多分いいおじさんなんですけど、ねまあ、カテゴリーするのはよくないです。カテゴライズはよくない。さあ。あ, あ、そう、さっきね、にぎやさん、うん、ね、いましたよね。で。 長州さんも今日いましたねい。いましたね。で、まあ何歳とかいうのはあれですけど、同じ年で、なんかあれです、新谷ん段では長州さんの方が遅く生まれたのがあ、うん、あ何その今挙げた人たちは同い年なの同い年みたいなへー。多分そうなんですか。確か。なんですけど、気に食わない。そう あんな老人っぽいのに的ななるほど<笑>なるほどねそう<音声>いろいろですね考え方もまあ<笑>まあそうですね、はい、そうですねまあ何の話だって感じですけどこれが強いこれどれぐらいでしょうチュンリバイソお急にゲームの話そうゲーム 6.5 ぐらい 準備ありますかね、うん、まあなんか理屈はね理屈上はね、うんうん、あーあバンバンバンあパンパンパン お, おバイソンにはつながるんですね あ, あれがね、はい、あれめくってフライってサマーのやつもありますよねまあありますけど正面でも、えーえー、テンションがつながるというねはい長州さんは 年金長州さんも長州さんは初代攻撃に出てますからね闘撃ブレイヤー第1回攻撃に岡山代表で出てますからああすごいな、はい、来たんだじゃあう ん, んかよく来てたらしいですよなんか昔の話を聞いたら、えー、長瀬にも行ったし東京にもよく来てたってそ、はいはいえー、う通信に若い頃い若い頃わかんないわかんないけど流行ってた頃来てたってだからんかゆうべがさんも知ってましたよ あ長州さんそうです、長瀬に来てたよって。ちゃんと昔からいろんなとこ行ってたみたいですよ。宮さんは当時、長州さんのこと見たときありますかでも、まあなな長瀬に行ったときに偶然会う以外はあ、でもあるのかな、東京にも来てた、てババあそう東京にあそう、東京にやっぱ目撃情報があるので、えーまあ、長州さんが嘘をついてないということは、えー、これで判明しましたね。 長州さんが昔挑発だったから長州さん。そうさすがに、うま、ね、すぎだろ、こいつ。さあ。うわあれ見てるすごいな、反応して。っていうね、話ですよ、長州さんは。えー、僕は、その、攻撃予選、長州さんと一回組んだときありますよ。あ、そうなんですか突発でい。いつのやつ ?2 オンのほう。2オンはいじゃあ、ハイパーの時 えー、でで X でで、あのー、あそこですデイトなしき予選あーえっ、ー、と X でやった時ってことそれ、はい、?X は 3-4 とかじゃない ?8 年10年、うん、ツーああハイパーなのハイパーは2ンですよええーはい。そうなんですよあわゆくば勝ちそうになりましたへえあと僕クロスさんとも ここのねあのー、ニュートンじゃなくて志村ニュートンで突発で組んだんですけど、はい、あの無敵キングとシキバイソン悲しいです、ね、ちょっと倒しそうになるような気がするんでそうやばい、そういう過去もありますし突発で組むのも面もいと思います。ますねそう なんか決まったメンバーとだけってよりも ね, ね、そうこの後もあのツ、ー、オンのエスト と,、えー、とエクサ、はいはいはい、アベビンさんがで、アベビンさん出られないよね。攻撃プレイヤーなんですよ。出られないよね。ダメなんだ。<笑>ダメだよね。ベストフォーかなんかだから。じゃあじゃあ準優勝なん準優勝ってダメ？ダメなんだ。あダメなんだ。ええ。準優勝まではダメ。あとなんか。 バーサスが3階なんですけど、その上で空いてるときにあ、あそこであったら、はいはい、5オンかな。5オンでも、コンビニだっこで優勝しちゃったんですよど、そうなんだ。ダメだね。そう、まあ、ウィンさん出ても困るしねの、あの大会。あ、そう。うん、困っちゃうよ。僕はしちゃう。うん、困っちゃう、困っちゃう。<笑>勝てねえもん。川<笑>端、えー、さんが出るのずるいんだよな。うん 川さん出れるらしいからな、えー、あれずるいよな。とね、あのー、去年のビッグワンでの大会、はい、すごかった去年はね、あんますごくなかったんですよ。とと去年、ペルオさんと組んでね予選で負けましたよ。当日、当日パット組んで、はいはい、あのなんか当日予選みたいなのやって、えー、パッと負けました。あ、えーはい、あれじゃ いや、すごい試合だったよ。運が良かったですよね。いやーでも、きついキャラと当たんなかったし。まあまあまあ、まあ、でもそれも最後の最後につ い, <笑><笑>つ い, にいやでもね、ついにダメなキャラが来たていう。さっきね、トゥネピーフィーバーが起こりましたよ。マジで。いや運が良かったですよね。いやいやいや、うん、僕だって運でしか勝ってないもん、ゲーム。もうわかんないけどね。うん、そううまくないし、誰よりも。多分ね、この一つ長いことこう、表で。 出てる中ででは一番下手ですからね長いことつってもまあ中断期間もあるしねあそのこの表で表でねやってる中では一番下手は間違いない本当ですか知らないこれ夕べがですよないさあそういいですよこれはやっと見れた雪乃さんがね、はい、デブ賞っていうかマジ で, で都市伝説なんでねああ やっとねピートあーどうもお疲れ様でしたゆきのふさんと連絡つく人って話いさんぐらい話いさんぐらいなのかなえ何ゆきのふさんと連絡取れる人っていやそうでもないと思うあそうなんだ、まあ、その 埼, 玉の埼玉の人は結構いけるのかなボチボチっていうねうあんまりね出てこないからねっつってさあそうですよ今ゆうべがさん映ってるじゃないですかゆうべがさんなんでねこれそのノはデビュー戦が 池袋のラススベガス杯<笑>そうなんだ<笑>そう<笑> X 流だったえー、ユーベガさんと決勝当たった<笑>そうなんだ<笑>そ う, そう<笑>何でも使えるからなあの人そうまあトニピーも似た感じですけどねまああの好きなんでユキノフさん好きなんでやっぱユキノフイズムをやっていこう、えー、何でも使える人間になりたいっていう ね, いいね、はい、あ 瀬尾をリベンジしカチャンとコインを入れた雪の風中野で出てほしいて<笑><笑>よ連絡つかないんで<笑>ゲーセンでしか会ったことないからなじゃあ連絡先をゲーセンで会った人だろうみたいな感じの<笑>ね聞けばいい大丈夫 おいそ雪のキャミーもザンギも何でもうまいもんねそうそう強かったよサガットもうまいしフォークもうまいしねベガもうまいしねバイソンもできるしそう使えないキャラおるんかなっていうぐらい、まあ、チュンリーは見たことない<笑>チュンリーはほぼほぼ、ね見た こ, とね、見たことないけどそう バ, イバルログとチュンリーだけは見たことないけどそれはだいは大体使ってるまあ A4 さんもね そうですね強いからね強いほうさんにはンキャ A4 さんにキャミー使われたらちょっと多分一番強くなっちゃうんで使ってほしくないんですよね<笑><笑>やめてほしい、うん、あのキャミーって名前に中がつく方ばっかりなんでねね。偶然ねはい中キャミーもおったしね中さんもね 中村キャミーたけさんも ね, ね, ね、まあ、この界隈だと社長キャミーもかっこよかったですね強くて、ね、えあんまり全盛期知らないけどはいニさんアドバイスしてきてくださいセコンドについてくださいさ<笑><笑>あ 上さあこれは投げてピオリーチだああじゃあそろそろ僕は対戦まだ一回もやってないので戻りたいと思いますどうもありがとうございました 配信切りますか切りましょうじゃあはいじゃあ今日はありがとうございましたなんかあればはいじゃあ配信は今日はねこれで終わります<咳><咳>ああと一応ですね宣伝というか木曜日大山に言うと木曜日一応ストツエック x 最低5セットある状態なんであの対戦したい方ぜひね木曜日です毎週木曜日スト o t x 5セット最低5セット入ってますんでぜひ遊びに来てくださいじゃあお疲れ様です